保健所や愛護センターほか繁殖に使われたり行き場がなくなってしまった子たち保護して新しい飼い主につなげる活動をしている光と希望の金本ひかりさんこちらは柴犬の太郎ちゃん太郎ちゃんこれから車椅子をつけてお散歩です。 他の犬に吠えられて興奮する太郎ちゃんを沈めます。 ごめん ね, めん ね, めんねちょっと違うとこ通ったらね。<笑><笑> もう前足生活が長かったのかねもう前足の力が強くて、うん、ひょいってこう後ろが簡単に上がるんですよなのでちょっと改良しようと思ってこの後ろのお尻が上がらないように<笑>よしょここにちょっと押さえるよう な, なるほど布かなんかを。 したらちょっとヒョイッと出んかなと思って。無<笑>に無に無に無に無に無に<笑>。それはなんかいや個数ね嫌がるんですよ。柴県ってこうあんまりまだなこう。 ねね月日が経ってないのに安南、うん、したら大体ううって怒るんですけどそうですよ、ね、この子できるけどいつもいつもムニムニするの。の<笑>ね、かわいい ね, ね。全然泣かないですよね。そうなんですよ。えー、ね、可愛 い, いねムニムニムニムニ。怒ってへんよ<笑><笑>、ね。おとなしいんです。本当に。 タロちゃんこれ一日何回2回お散歩もそうですね朝晩でも雨の日はい か, 行かないんですけどねへえこのお散歩機会で最初全然もうあの角までも行けなかったぐらいリクシャクしても う, もう私が無理やり引っ張る感じで、うん、もう足はもうこんなような感じで。 やっと足が出だした感じでね。今日では何日目ぐらいですか。へえー、何日目だろう。でも半月ぐらいかな。えー、だいぶ慣れてきた。そうですね。えー、はい、お願いします。 行くよちょっとやっぱり後ろ足を上げるくそうそうそうそうですあ<笑>こう上げて歩こうとするんで、えー、もっとねあの体重乗せてくれたら歩きやすいと思うんですけどね。うんうん分かっ<笑> シ バ, ーブがバーブが出うそで後ろも動いてますねそうなんですよ神経はだからあるんですよね。えー 抑えつけばそうなんですよ。肉目が生えて、そ う, そう肉気抑えつけば何の問題もないんですよね。だから<笑>ちょっとこう四輪よりか二輪の方がいいかなと思って。<笑><笑><笑>ちょっと二輪で安いのを友達がメルカリ で, <笑>で見つけたよって言って、もうちっと見たら来るんでそれも試してみようかなと。それはつくせるやん。<笑>こうもうちょっと動きがね自分で好きないように動けるかなと思って。<笑> ちょっとイヤイヤ感が満載なんでねまだご<笑><笑>めんねイヤイヤながらも車椅子で散歩をする太郎ちゃんどうして後ろ足が短くなってしまったのか聞きますよ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 国道56号沿い、伊予郡正木町、神楽動物病院は猫ワンを応援しています。最初庭に迷い込んできたっていう今治で、その人の家に太郎が迷い込んできとったらしいんですよ、はい。で、足からも血が出て怪我しとるっていうので、どうしてか分からずに保健所に連絡したそうなんです。はい、でまさかこういうことになるとは思ってもなかったっていうんでね。 でその慌ててこうありとあらゆる愛護団体さんに連絡をしたそうなんです、はい、あの実はうちの庭に来とったのにっていうのでなんですけどやっぱりどこもねやっぱりこれだけのハンデがあるのとやっぱり今はもういっぱいなんで引き出せないっていうのでうもしその相談してきてくれた方が預かれるんであれば引き出しだけはしますっていう風に。 返事はもらったそうなんですけどねやっぱその人のお家も事情があってそれができんっていうん で, で最後の最後最後に連絡させてもらいましたっていうのでメッセージが来て光と希望のフェイスブックの方に、に、うん、どこにも断られてでも、もう期限がないですっていうので、うんうんうん、でも私のとこも今 い, いっぱいといえばいっぱいだしねましては、こんだけハンデがあるのは難しいなと思って。 本当なんとか預かれませんかっていうので連絡くれた方にも言ったんですけどでちょっと私も検討しますって言って一晩考えたんですよもう期限が次の日だったんでね。でもうすごく考えたんですけどまだまだ若そうだしその上何かの理由で足がなくなってもう痛い痛い状態で1人、大5センターの中に入れられて。 今そのどんな思いでその中におるんやろうとか考えたりしてで結局また人間の都合でこれで殺されてしまったらこの子は何のために生まれてきたんやろかっていうのをもう一晩中考えてもう出そうと思って結局迎えに行ったんですで、まあ、センターの人も大変ですよっていうふうに言ったんですけどまあねなんとかなるかと思って。<笑> ただねもう芝犬なんでねもう絶対噛むなっていう覚悟はしとったんですよ芝は噛みやすいんですかうちに来る芝という芝には一通り噛まれて私も<笑>もう本当どんだけ縫うたかっていうぐらいやっぱりね飼い主さんに忠実な犬だけあってねお前誰ぞみたいな感じでねいきなり知らんとこ連れてこられていきなりね首輪付け替えられてってするんでね ちょっとプライドがね高いけんねもう何触りよんとっていう感じでだいたい噛まれるんですよ。でましてやこんな多い状態の足やけんもう100嫌がってね怖がってもう人間不死になっても絶対かただそれだけがちょっと心配やったんですけど全然抱っこもできるし来た時はほんと骨も出かけとってもう熟熟で浸出液みたいなのと血となんか海みたいなので。 ドドロドロしとったんです足先がこうもうぶわっと開いた状態で傷口が。で薬を塗らないかんっていうのでその抗生剤と炎症を抑えるお薬をもらってその抱っこした状態でもうでなるべく噛まれても被害が少ないようにと思って首を押さえた状態で足にお薬塗ったんですけど全然もうたまにキュイーンっていうぐらいでも う, もうされるがままでねおとなしく。 これやったら多分すぐ治せるなと思って触れんかったらなかなかね暴れたりとかしてお薬が塗ってやれんかったら治りも悪いやろうなと思ったんですけどもう本当にみるみる回復してこれ最初はもう熟々やったんですょそうで す, うですお汁がすっごい出てて本当に、はあ、今一見してもわからないぐらいの足になってますよねそ う, そうなんか ちょっと後ろ足短い犬種かなぐらいな感じ。<笑> そ, そ, そ, そ, そう、なんかそのちょうど関節のところがね、後ろ足の先っちょのあってみたいな感じに見えますよね。え獣医さんはどういう見立てだったんですか。えっと、まず私がその最初に連れていたときに。あのー、罠か何かで私の思い込みで行ったんですけどね。罠か何かで事故にあって。 多分足がなないい子なんでですっていうので病院に連れて行ったんですよ で, そで先生に診てもらっていろいろ調べてもらったら「いやこれは罠じゃないよ」って言って「人の仕業やね」っていうふうに言われてええー、と思ってもう思いもしてなかったんで「人の仕業?は」はいおそらく人によって切断されとる断面だっていうふうに言われたんですよ。 そのもし罠だとしたらねもっと傷口がギザギザになるしどっちか片足いやこれだけ綺麗に揃って同じ長さにスパンと切れ取るっていうのは人以外は考えにくいっていうのでねもうそれ聞いて本当にもう一気になんか辛くなってで先生が「この子はここに来るまでにどんな生き方してきたんやろうね」っていう言葉を聞いてね「いや本当よ」と思って。 どんな状態でね足を切られてどんなに怖かったか痛かったかなのに今こうやって私に触らせてくれる抱かしてくれるっていういや本当にこの子は今何を考えてこう私にこう身を委ねてくれたんかなと思うとねもう本当に涙が出て病院でそれを聞いた時にもう絶対治してあげて。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 ワ猫 ち, ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は、私が応診しますお気軽にお電話くださいでも、あんだけ足がぐじゅぐじゅになってたので、可能してる、そう、可能してて、傷口も大きく開いて、目くれ上がってるような感じだったんでね、多分すごい距離は歩いたんやと思うんです。手広がったんやと思うんですよね、傷口が。 合の必要はなかかったんですかそうですあまりにも広すぎるしもう骨が見えかけてたのでちょっと縫合っていうともうくっつかないっていう状態ではい、あ、開いた傷口をラップでくるんでくっつけるとそうですそうです皮膚が薄くできるのを待つっていう感じで、はあ、できましたね、えー、本当に。うん 先生も見たらびっくりするんじゃないですかうんびっくりすると思いますほんとに<笑>めっちゃ綺麗になったらって言うと思いますよ<笑>でなんかちょっと縛ったような跡があるんですよねどこ足のその傷口の上に、えー、今もう毛が生えたんですけどち見せてくれるタオちゃん、ょっと見見せててくれるちゃん、んんごごめんねごめんねねここですねここ分かりますかね なんかここに線が線がありますねここそうでしょこっちもこっちも線がありますねは い, はいここに結ばれてたんですかねそうそんな気がしますよね切断して結ばれて逃げないように見たらそうかな、うん、もう本当に理由こそわからないんですけどそうだいやでも今や塞がってそう どうしてこんなに綺麗に<笑>。そうなんですよ。でしょうか毛も生えてそう。毛も生えてきてね、本当に後ろ足みたいな短い後ろ足みたいな感じで。そうなんですよ何。注射か何か打ってもらってって感じだったんですか。あの。方法とか。もう飲み薬とただひたすら塗り薬消毒と水消毒っていうのあの水で流してから。あの塗り薬です。それ毎日されてる、はい。毎日です。はあ、大変。 朝晩でもおとなしいです、ね、お, おとなしいですよね。こんなシ犬います？<笑>見たことないです。この大きさでね、ちょこんと抱かれるシ犬<笑>。ちょっと滑稽っと国境ですよ。こ見たことないです。<笑><笑><笑>抱かれるシ犬。抱きしば<笑>初めて見ます。可<笑>愛 い, いでしょ？可<笑>愛 い, いですね。ね<笑>えー。 されるがままなんね。でもちょっと嫌なやろ知っとる。<笑>絶対に怪我を治して新しい飼い主さんを探そうと決意した金本さん。もらえてさんは見つかりそうですか、うん、ですぐに連絡くれた方がおって、でも東京の方なんでねちょっと移動距離が長すぎるのはちょっとと思って、もうでまあ、どうしても時はまた連絡させてもらいますっていうふうに言ってるんですけど まあ、東京の方がつい最近亡くなった柴犬県にもう本当んとに瓜二つや言うてもううちの子の生まれ変わりみたいな県本当にかわいがってくれてすっていうふうに東京の伊等地のお庭も広いらしいんですよもしかしたらいいとこの子になるかもしれないですけどね<笑>る名前もねジョセフとかになるかもしれんしね太郎<笑>ちゃんやけど今。 女性ふだんで、はい ア, ね、アンソニーとかそうそ う, そう<笑>なるかもしれない。出てる、えー。かわいいねいいい、えーえー、あやっぱ上げて歩く感じなんですね。そうですね。本当は両足上げたい感じですよね。多分。ね、さあ買われとった時からわいとったんかもしれんけど。 それでちょっと貧血があったぐらいほんとほんとです か,、まあ、かプラスは足の出血もあったんでしょうけど、うん、洗っても洗ってもまだのみのふんがあ洗い流し落 ち, 落ちてないんですよねブラッシングも結構するんですけどいやもうすごく綺麗ですよ色も綺麗でね色も綺 麗,、ね、も綺麗ごめんね痛いことしないよ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 いやーでも、ううんあ、そうですね自己主張をしだしたかなその来た時は本当にもう微動だにせず吠えもせずっていう感じだったんですけどもされるがままで最近はもうご飯の時間になってちょっとご飯の音が聞こえたらすごい高い声で吠えるんですよ。ややややって言って<笑>で、後ろ、足ついてこうケージから顔を出して。 ご飯だろう「はよよこさんかい」みたいな感じで<笑>一応ねあの年功序列じゃないんですけどうちはもう先輩方々からあげてるんでそうなると最後なんですよでもみんなが食べてる音が聞こえる中<笑>「はよせんかい」って言って「はよせんって言ってすごい高い声で吠えるんですよ。 そう、イケメンなのにねなんか小型犬みたいな鳴き方して<笑>そうそ れ, それが最近ですねやっとくれくれって言い出したのは嬉しいですねそうなんですよやっとねこう心開き始めたかなってい う,、うんうんうんまあ、まだまだ本当はね深い傷があるんでしょうけどうん。 <笑>車椅子に最初に乗せた時は本当におっかなびっくりな感じでしたよねほ と, とんで<笑>本当に固まってしまってねえ<笑>全然毎日練習はされてるそうですそうです最初靴下も配てしてたんですけどねあの脱ぐんですよ何でかこ う, うこういう時にもう口で引っ張ってシュポンって脱いてしまって。ね そのゴムみたいなんでもうまくつけれたらねえ一番歩けるというかねそんな感じでしょお知らせに神経も通っとるしちょっと長さを置きやすいですそそそプラスその擦れて血が出ないようにそのクッションになるような間に何かができたらねちょうどいいのがあの椅子の足カバー傷防止の。 あれがね、ちょうど良くて。よいしょー帰りは歩こうとしない太郎ちゃんをワゴンに乗せて帰ります。 <笑>チャオみたいな<笑>大五郎。<笑> もうこれやったらええですね。本当ね。なるほど。まあ、誰が見てもすごい甘え方だった。<笑>いやいや、もう甘える資格はあるよ。ね。 太<笑>郎ちゃんいつまでも元気でね。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 ご覧のスポンサーの提供でお送りしました〉